東京秋津連は杉並区を拠点に今年立ち上げたばかりの連です連名の「秋津は皆様ご存知のトンボの古来の呼び名ですトンボは前にしか進まず退りぞかないことから不大変の精神を表すものとして勝ち虫と呼ばれていますそんなトンボのように力強く前進してまいります楽しく愉快な連であり続けたいと思っております 夏の終わりに大小のトンボが舞い踊ります。それでは東京アキズレの皆さんよろしくお願いします。